ああ、マジかー。というわけで、皆さん、まずは、こちらの画像をご覧ください。はい、というわけで、8月の13日、昨日ですね。そして、続いて、こちらの画像をご覧ください。はい、えー、こちら、昨日投稿されたものですね。うん、わかりますかはい。やらかしました<音楽>。はい、というわけで、どうも皆さん、こんにちは、のチェスということなんですけども、おい、おいおい。 鬼滅の刃の公式さん。これ放送する気あるんかこれ、刀鍛冶の里編を、ちょっと、聞いてるんですかちょっと、ちょっとマジで、刀鍛冶の里編を、放送する気あるんですか はい、というわけで、どうも、こんにちは、のうちです。えー、っと、何回挨拶するんだってことなんですけども、まあ、ああの、先週とかね、ま、あ最近僕が追ってる企画の一つで、まあ、鬼滅の刃の、まあ、キャラクター CM というものがあるんですけど、で、ま、あその予想をですね、まあ、こんな感じで立ててたんですよ。だけどね、まあ、昨日ね、 ついに、そのルートからそかれてしまって、そうなんですよね。それまでの予想だったら、ま、8月の20日にはですね、まあ、あの、かんろじみつりさんの、ま、最後のキャラクター CM 投稿されて、ま、そこで第一話のね、ま、情報解禁されるだろうっていうね、ま、ことなんですけどもね、それがどんどん遠くになっていって、もう今現在は、もう8月の<笑>、もう8月中の解禁はなさそうなね、匂いしかしないですね。うん、ひどい。マジでこれはひどい。 うん、もう涙が出ちゃうねおうおうおう。あの、でもね、先週ですね、一応この予想のルートが、まあ、時とも一郎くんじゃなかった場合を考えてて、で、それが何かというと、こちらなんですよね。まあ、8月の13日、須マ巻をひなつるルート。ということで、まあ、こちらのルートはちなみに当たってはいるんですよね。なので、まあ、このルートをちょっと見ていきたいなと思うんですけど、まあ、これ先週、もし、あの、時とも一郎くんが来なかったら、この可能性あるよねっていう方向で、えー、作った、もしもルートだったんですけど、 まさかそっちにそれましたね、ということで。えー、こちらのルートで行くと、まあ、あの、8月の20日、品津川玄也。そして、8月の27日に時藤無一郎くん。そして、9月の3日に関路寺光さんということで、まあ、一応このルートから行くと、まあ、9月の3日あたりが、ま、最終日なのかなっていうことなんですけども、はい。ただね、まあ、ちょっと僕懸念点ありまして、それ何かというとですね、まあ、先週渦井天元、今週須磨きをひなつるということで、ま、遊楽編の流れが来てるんですけども、 もう、逆にそれが足かせとなってですね、なんと、まあ、遊楽編でね、登場してるキャラクターといえば、ムキムキネズミとか、まあ、鬼化進行時のネズコとかも、まあ、出なくはないかな、みたいな感じで、もしかするとその辺がキャラクター CM に起用されてしまう可能性っていうのはあるよね、ということで、そうなった場合、さらにどんどん遠くになっていくということでね、もう来週を本当に願うしかないですけどもね、ほんと来週動きがあればっていうところなんだよね。うーん 来週品塚はゲイヤもしくは時藤無一郎くんあたりもう刀鍛冶の里編のキャラクターに移ってくれればもうこれはもう激アツだよっていう感じでね来週もしずれたらもう激アツ動画上げるんですけど<笑>もう毎週この動画上げてるからねもうみんな楽しみでしょもうこれ<笑> はい、ということでね。まあ、そんな感じなんですけども、ま、あ一応皆さん、この、悲しいお知らせなんですけど、こういう風に、どんどんこうね、情報が伸びていってしまって、すごく悲しいよーっていうね、今日は悲しいお知らせなんだけども、え、それと同時にちょっと嬉しいこともあって、それ何かというと、ね、これ、誘惑編の流れが完全に来てるってことなんだよね。まあ、先週、渦ずい天元さん、今週、スママキをひなつるってことはですね、もうこれは完全に誘惑編だよねっていうことなので、ま、誘惑編の流れ来てますよね、ということで、 でもう迫ってるんですよね次はもう刀鍛冶の里編ですからまあそろそろという形なんじゃないでしょうかねうんもうだからすぐそこまでは迫ってるんだけどもあと一歩届かないよみたいな感じなのでまあそれはそれでちょっとこうねもう公式さんがねじらしてきますねって感じなんだけどもうこれさでも最近思ってるのがマジで鬼滅の刃の公式さんマジで鬼滅ねこれ放送数記ある<笑>放送数記あります刀鍛冶マジで うーん。不安なんだが、どんどんどんどん遠くに行ってくし、情報解禁が全くなくて、去年のですね、今頃はもうすでに誘惑編のですね、情報がめちゃくちゃ解禁されてたんですよ。ていうかもう特くの前ですね、7月の頭には、もう誘惑編の情報っていうのがもうバチバチに公開されてたんですよね。なのにも関かかわらず今年は見てください。何も得られませんでした。何の成果も得られませんでしたということで、もう進撃の巨人 個人のね第一話状態なんですようん。意味わかんないこと言って申し訳ないけど。あの、だからま、あ要はですね、刀鍛冶の里編、今年はね、去年と比較すると、全然情報解禁されてないんで、ま、あだから昨日もお話ししたんだけど、放送日がね、結構もうちょっと先なんじゃないかなって、個人的には思ってるんですよね。そう、去年7月の頭に情報を解禁して、それで、え、12月放送ということなんで、遊楽園はね、そう、今年はまだ放送のね、情報とかも何も解禁してないから、 これ大丈夫なのかと<笑>。ま、年内放送はないと思うんだけど、それでもちょっと遅くねえかっていう感じなんだよね。うーん、何も解禁してくれないとちょっとマジで不安だなってすごく思ってるんですけど。ま、あ9月には絶対に、ま、情報は解禁されるので、ま、それを待ちたいなと思うんだけども、ま、その前にね、9月の24日に、そう、解禁されるのは間違いないんだけどさ、その前にさ、大事なことさ、ちょっと言ってくれよ<笑>。大事なこと言ってくれよ、アニプレックスさん。うん、アニプレックスさんじゃない、もう鬼滅の刃。 公式ささん、うん言っっててくだだいよって感じなんだけどね皆さんはどう思いますかねこれ情報解禁されると思いますか僕は非常にやっぱ最近不安で、うん、このキャラクター CM も、一体最後の日が公開された時に、何もなかったらマジで悲しいなって思ってて、まあ、それはどうなのかなとは思うんだけどね。 うん、ここまで<笑>、ここまでなんか伏線張り巡らせて、最後何もないっていうのはどうかなと思うんだけど、まあでもね、その可能性もなきにしもあらずだから、まあでも一応ね、うん、遊楽園の流れ来てるし、次、刀舵ということで、まあ最後のキャラクター取ってるっていうあたりから、まあ何もないっていうのはね、確かにないかもしれないんだけど、どうなのかなっていうのはね、うん、思ってますね。で、まあ、日にちに関してはこの9月の3日っていうのがね、一つ結構有力な数字なんですけどもね、あの、来週ですね、もしかすると、 なんかあるかもしれないよね。来週結構だから重要だよね。来週まだ遊格編のキャラクターが続いてる場合は、ああ、まだこれ結構先だなーってなりそうだけど、来週もし、刀舵の里編のね、キャラクター、と鬼藤無一郎くんだったりとか、え品津川玄也だったりとかね、まあ登場した場合は、これかなり激圧ですからね。うん。これかなり激圧で、そう、近いよっていうことなので、まあ来週やっぱり、え、注目なのかな。だからこれ毎週注目してるけど、来週結構特にまた、え、重要かなーとは思ってますね。 ねうん、刀鍛冶のあのキャラクターが近いからこそ、えー、重要な、えー、週が続きそうですというわけで、まあ、皆さんも一つこのキャラクター CM の動きについてねちょっと見守っていくのもちょっと楽しみというか面白いと思うのでね、えー、ぜひぜひ追ってみてくださいということで来週も、えー、このキャラクター CM の動画投稿するかもしれませんまああの動き次第ですね、うん、というわけでまああの一つまあこのルートが変わったよということでまあ、9月の3日なのかなみたいな感じでまあちょっとわからないです 数字に関しては分からないけど一応この表をちょっと信じてみましょうというか<笑>分からないよっていうのが結論なんだけどねうんまあ9月の頭に、えー、最後の CM 来てくれたら嬉しいですねというわけで、えー、そんな、えー、感じの動画でした、えー、来週も楽しみにお待ちくださいというわけでまた次回の動画でお会いしましょううっばい昨日の動画ぜひ見てください